皆さんこんこにちはニーナシェルカです今回はロムアンドのジューシーラスティングティントスパークリングジューシー全4色を実際に唇に試しながらレビューしていこうと思いますそれではレッツーゴーはいというわけで早速最初にスウォッチから見ていこうと思います 14番ベリーショットがこんな感じですまあいちごのねマークがついてるのでいちごのようなカラーという感じだと思うんですけど、まあ、塗った感じはすごく使いやすそうな可愛らしい赤っていう印象ですねでツオッチした感じだと少しねフィグフィグに似てるかなって私は思いましたなので横にねちょっとフィグフィグを出してみたんですけど フィグフィグよりは赤みが強い感じでフィグフィグのが少しこう落ち着いた感じの赤という感じでちょっとベージュがかった感じかなフィグフィグの方がそんな感じに思いました透け感はジューシーラスティングティントならではの可愛らしい感じなのでまあ使いやすいカラーかなと思いました ベリーショットの色味はまあロムアンドじゃなくてもちょっと他のねティントとかにもありそうな色味だなぁとは思いました。あとググラスティングウォータータ ののどれかの色にもも似てる感感じじがしなくもなくいいという感じです色味的に感触寄りなのかなという印象はありますね。まあなんですけど、イエベさん、ブルーベさん問わず使えるかなと思います。15番、ファンキーメロンがこんな感じです。まあファンキーメロンのこの色めちゃめちゃ可愛いですよね。確か以前出てたジューシーラスティングティントにこの色に似てるからありましたよね。その色がね、ちょっと持ってないので、まあ比較することができないので、 なんとも言えないんですけどティントでここまでピンクのものって結構珍しくてあんまりないんですよねグラスティングウォーターティントでもこういうピンクの色がなかったくらいなので、まあ、私ねすごいピンク好きなのでこの色はねめちゃめちゃ可愛いなと思いました青みピンクとか好きな人は絶対好きだと思いますてか私は好きですこれ。 すすっごいい可愛いでかけ、ま、にもメロンが書いてあって、まあ、名前もねファンキーメロンという名前の通りメロンをイメージしてるのかなという感じなんですけどあんまりメロンっぽい色味ではないというか、まあ、ちょっとどっちかっていうと、まあ、桃とかそっち系の色味かなと思いましたティントでここまでピンクのカラーを持ってなかったのでめちゃくちゃ求めてた色でした 16番コーニーソーダこちらは若干オレンジ味のある赤だなぁという印象です似てるなぁって思ったのがピンクパンプキンと結構似てる感じがしたのでちょっと横に出してみたんですけど めめちゃめちゃ激煮じゃゃ激じないですかこれちょっと見分けがつかないぐらい似てるんですよねなのであれちょっと似すぎだなーって個人的には思ったんですけど若干ピンクパンプキンより赤みがあるかなという印象ですねこのフルーツがちょっと何かわからないんですけどなんだろうこれ何のマークなんだろうこのカラー イエベさん向きなのかなーと思いました。まあ、ブルベさんもね、付けられないことはないと思うので、まあ、全然可愛いとは思うんですけど、イエベさんの方がしっくりくるからかなと思います。17番、プラムコークがこんな感じです。こちらの色味は、ちょっと今までのグラスティングウォーターティントに近いものがないのですごく楽しみにしてたんですけど、塗ってみた感じ、プラムというより、ちょっとブドウみたいな感じですね。巨峰みたいな色をしてますね。名前の通り今コーラっぽい感じ 感じもね、ねします、ね、この色はあんまり春夏向けではなくてどっちかっていうと秋冬向けのカラーなのかなーって思ったんですけどこれから秋冬にこちらの色はね使ったら可愛いかなと思いました今までのジューシーラスティングティントになかった色味でちょっと大人っぽい感じに仕上げられるかなと思ったので 秋冬に私は使いたいいたたななと思いましたなんかこう大人っぽいねすごいシックな格好とかしてこちらのリップをつけたらかっこいいかなと個人的に思いました今までの色味にすごく似てるものもあったんですけど個人的にこちらの15番と。 17番ですねこの2つが特に持ってなかった感じの色味なのですごく気に入りましたこれは確か以前のものにちょっと似てるものはあるんですけどこれに近い色はなかったので今までのジューシーラスティングティントにない感じの色味が欲しいって方はこちらがいいかなと思いましたピンクが好きって人にはこれすごくねおすすめですこちらのスパークリングジューシー全4色は私はスタイルコリアンで1本1250円でゲットしましたパケの感じがこんな感じ 感じででソーダっっぽくシュワッとなってるので夏っぽい色なのかなって思ったんですけど塗ってみた感じはそこまでねすごく夏っていう感じもなく一年中どれも使えるカラーかなと思ったのでぜひ気になった方はゲットしてみてくださいはいというわけで本日も動画をご視聴いただきありがとうございましたこの動画を楽しんでくれた方私もジューシーラスティングティント新色欲しいなって思った方は高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします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 1つずつ1つずつ1つずつ一つずつ一つずつ1つずつ一つずつ一つずつひめんな1つずつ一つずつスウォッチ1つずつスウォッチ1つずつスウォッチしていったんですけど一つずつ一つずつ一つずつ一つずつスウォッつずつ一つ1つ。 と十六番コルコなんだっけコルニココーニやばい名前忘れた。